東京都公園寺よりお越し、東京公園寺阿波踊り、京都連天狗連の皆さんです。東京公園寺よりやってまいりました、京都連天狗連の合同連です。東京公園寺阿波踊りは毎年8月の本番2日間で踊り子1万人、観客動員数100万人もに上る東京の夏の風物詩となるまで発展してきました。 本日は高円寺阿波踊り、狂連会所属、ひょっとこ連天狗連の合同で披露いたします。高円寺での普段見ることのできない合同パフォーマンスをお楽しみくださいとのことです。それでは、東京高円寺阿波踊り、ひょっとこ連天狗連の皆さんよろしくお願いいたします。